はい、みな、日本の皆様、あの、私の王光禅と申します。あの、今一応、あの、神様の、ね、あの、周拝する鹿、あの、作りましたので、その、あの第六、あの、一応ね、あの、これを、この鹿は、あの、あのここの章のあ、ありますので、その前にね、呼んでもらいましたので、それ今は、あの、第六部門からあ呼んであげますので、 ごあの、聞いてください。でも第六部分、第六章は、あの、祈りと助けのことです。あの、助けを呼びます。でああ、私の収容。私は、私の人生のあなたの救いを求める、あの、SOS シグナルを送り、送る。あなたの、あなたは、あなたが協力ですあ、ですので、 私の要点、あなたは必要とし。あなたは私の救え、救えることができるので、私の無知にあなたは、あなたを必要とし。そう、あなたは強力ですので、私の無能力はあなたは必要とし。私の意欲はあなたは必要とし。それはあなたの、あの、権力です。私のだだ、あの、団落、団落はあなたは必要とし。 それはあなたの、あの、ば、はい、はいです。その私の財は、あなたは、し、必見であることが、で, である、で、であること、あなたは、あなたを必要とし、とする、必要とする。私、私の分満は、あなたの腕を、あなたを、あなたのサポート、つまり、あの、市長ね、つまり、あなたを必要とし、私の支配、 その、あなたは快、快適であることは、あなたは必要とする、必要とする、とします。私はひ、必死で、午前の時は、あなたは、私の、私に、私に投稿。あの次のページに入ります。そう。あの、急いで意識ありません。 急いで意識ありません。第7、それは第、はい。あの、研修の 人, 人間を出会うために、その、心理を知 る, 知るために来る人は出会うためにです。以上で、あの第6章終わりました。 その次はね、第7章に入ります。それは、あの、主, 主神様の治し、治療。そう、ああ、私の主よ、あなたは一体な医者である。あなたは、あなたが防ぐことができないという病気はありません。その、あ、私あの、ああ、止めませんあ。ああ、私の主よ、あなたは一体な医者である。あなたがない、あ, のなあなたは、 あのない原因を 知, ら知っている、あ知ってるかという病気はありません。ああ、私の宗よ、あなたは痛いな医者である。あなたは診断を行う方法はわからないという病気はありません。ああ、私の宗よ、あなたは痛いな医者である。 あなたはそれのための治療を治療して知っていることができないという病気はありません。それは 始, める始まる前には病気を治療である。あなたは精神実験を持つ人は修復。あなたはあのトラウマか ら, あのから人を回復。あなたは病気の原因を取り除 く, 取り除くことができます。 あなたは人の根を救う。あなたは死を復活させる。あなたは売買、ね、死に、あなたのために再び 何, 何死を存在しないと述べた。あなたはすべての医者の意志 で, です。あなたは本当の奇跡の医者です。あなたは永遠の命の主 あてある。ちょっと待ってください。ちょっと確認しますので。それは、今は第8部分、第8章に入ります。第8章。いや、それがありますので。まだ引き続き、はい、い。そう、第8章ね。そう。 あ, の, あ の, の死と復活を寸美する。Okay? 神様の。Okay? So, ああ私の主よ。私はあの私たちのためにあなたの死を寸美しなければなりません。それはあの王国の神明の完成である。それ は, あそれは 人, 間の人間を救うの偉大さである。 それは私たちの父、あの、神の、あの、神の予備を出しあの、出します。それはあなたの救イとあなたの目的です。そう。ああ、私の主よ私はまたあなたの復活を賛美する、あの、あの、挑戦します。それは父の痛 い, い力、私たちの神様である。つまりあなたは 永, 永久の 永久的な人間始まり、はい、始まります。そう。それは、我々は救われる、救われることが楽しみにしている、あの、もので、です。ああそれは、第八章を終わりました。ああ第八章読み法終わりました。今はね、最終の章。あの、最終の章ね。 第9章。第、okay? 中章、第中章。その、戦、okay? 意体の神様、私 た, 私たちの衆に対する挑戦あのです。ああ、私の衆よあわあわ、私はまだ父と子と千両を占備します。あの父を挑戦、あなたは私たちのごっこ、本当の神。 本当の神様私たちの主を与えた。あの、ご子を た, たえ、あなたは私たちのために、生意、あの、救いようであり。その聖、聖霊を た, た, た, たえ、あなたは、すべての人ね、す、okay? べての人々をあのもの、人々は、あの、交合する。そう、ごこ、本当の神様を た, たえ、 そう、あなたはすべての幸福の原点である。すべての人々の、すべての人々は、正然に来て、あの父と子と聖霊を正然する。メイ以上で、あの、聖あのあの神様の崇拝する詩歌をね、全部よ読み終わりました。あ本当に最後まで聞いてもらってあの、ありがとうございます。 もし、過ぎてたら、このチャンネルの登録、ぜひよろしくお願いします。それでも、あの、この、あの、神様ね、あの、紹介するしかあの、あの、この本、本あのすべての総称のね、あの、まとめした、あの、内容と、あの、あの心理をまとめした形ですから、あの、あの、わずか20分間ほどね、全部、あの、聖書の内容をわかるので、 あの、本当に、あの、役に立つとだと思いますので、OK? あの、ありがとうございます。まあバイバイ。